高いところから落とすだけです。くるくる回転して落ちるのがわかります。この花の後にですね、こんなような感じでプロペラ型の種ができるんですね。安全で簡単なこれもあの回転系の実験なんですけど。 要はこうプロペラですねこの紙を切ってこの形にしてちゃ高いところから落とすとこれがくるくるこう回転して落ちるとよくあの木の種ですとかこう羽がついてる感じでこう遠くまで飛んでいくということで、まあ、あのその種がですね種が、えーまあ、生存競争で。 勝ち抜くために遠くの環境まで飛んでいくっていうことがそういう説明で使われることがあるんですけどね非常にこれシンプルなんですけど面白いきょだだと思います作り方なんですけど、まあ、基本形はあるんですけどそれほど正確でなくても大丈夫です要はこの羽の部分ですね羽の部分があって あの軸の部分ですね。軸の部分をちょっと端っこを端っこにちょっと刻みを入れて切れ目を入れて軸にします、ね、あとはこの羽の部分を広がるようにしてまあ、プロペラですね あとはこれ高いところから落とすだけですあとはこれシンプルに高いところから落とすだけですくるくる回転して落ちるのがわかります長さによってですね若干こうそのパーツのこう長さとかこう曲げ方によって若干 こっち方違うんですけどこれを羽をちょっと短く切ってやってかなり速い回転回転が速くなったりします。 これは花が終わった後のカエデなんですけども、えー、この花の後にですねこんなような感じでプロペラ型の種ができるんですね。ね種がも う, 見えますもうちょっとしますとこれが落ちてですねこ れ, ちょっとこれはちょっと切り取ったんですけど、ね、プロペラみたいな形になってますけど。 ここれが落っこちて、まあ、プロペラみたいにくるくるそんなにはっきり回るわけじゃないんですけども滞空時間が長くなるのでその分、まあ、遠くまで飛んでって、まあ、生育環境を広げていくと、まあ、そういった、まあ、自然の設立っていいますか、まあ、そういう特徴を持っているということですね。